この動画は呪われているので見ないでください。今回は愛知県と長野県にまたがるチャウス山高原を紹介させていただきます。出発ポイントは愛知県の道の駅あグりステーション名倉になります。ポチっとな、うく主は観音式信号機に無視される特技があるのでボタンを必ず押すそうです。どんだけ影が薄いんですか。では出発進行。ここからチャウス山高原道路ですが、 眺望が少ないので10倍速で行きます。ゆっくりできませんね。この道路はチャウス山高原を起点とし、先ほどの設楽町へ至る全長14キロほどの道で、2008年に無料化するまでは有料道路でした。無料化したら周囲の樹木が育って眺望が悪くなり、飲食店やビジターセンターが消滅したりで観光道路としては微妙になってしまいました。無料化した有料道路ではありがちですね。 以前からですが、いわゆる走り屋に人気があるそうです。ここで頑張ると青や赤の髪にサインをせがまれることもあるらしいです。やっぱりそういう人たちって何人たりともうとか言ったりしてるのでしょうかちなみにウプ主は俺の後ろに来るな言うとります。ゴルゴのセリフみたいですね。いや、ウプ主が遅いだけです。すごく、斎藤先生も草場の陰で嘆いているでしょう。 トンネルを越えると、面の木インターです。降りてしまうとセンターラインのない細い県道です。この先には面の木園地があります。以前はビジターセンターと飲食店がありました。うさぎ小屋で飼われていたうさぎさんたちはどうなったのでしょう。2021年4月からは面の木、ットという無料休憩施設になりました。コテージみたいな小屋が1時間まで無料だそうです。休憩なら2時間は欲しいです。 無料 Wi-Fi までありますが自販機すらありません。でも、トイレは新築でした。ちなみに面の起源地の駐車場は天狗棚駐車場と命名されています。天狗じゃ、天狗の仕業じゃ。なんでもこの辺りは古くから霊山として知られているそうです。天狗が主要しているらしい。現在はハイキングが楽しめるようですね。天狗隠しにあったら怖いです。 動画では通り過ぎてしまいましたが折元インターからは道の駅粒高原グリーンパークが近いです。この辺りは道の駅が多いので調べておくと良いかもしれません。日帰り温泉も多いですね。この先に粒高原牧場があります。 レストハウスがあったのですが廃業してしまったようです。なんかもう、昔流行った観光地みたいですね。この辺りから道路の標高が1000メートルを超えて以前は大変長めの良い道でした。現在は草木が伸びてしまいほとんど見晴らしが効きません。これはう p 主が2007年に撮った写真です。ああ、昔は良かった。やっと茶臼山高原道路も終わりに近づきました。 14キロを30分って遅いにもほどがあります今回もおっさんがゼローでのろのろ走る動画ですね。ここからは標準速です。昔はこの辺に用近所があった気がします。そろそろチャウス山高原です。どんなところなんですか愛知県最高峰のチャウス山とハギ太郎山の間にある高原地帯です。標高線200メートル以上あります。 うく主の住む浜松市からも90キロ程度で手ごろな日帰りコースになります。夏場は涼しいのです。チャウス山高原第二駐車場に着きました。チャウス山高原スキー場のゲレンデが見えます。高原っぽいですね。星空カフェ天空にお邪魔します。閉まってると思ったら月一営業なのだとか。 うプヌシは自販機の缶コーヒーで済ませました。草原に見えるのは愛知県唯一のスキー場です。夜は星空が綺麗なんでしょうね。ゲレンデ最上部は標高線358メートルの萩太郎山になります。数年でリフトを使って登れます。春には芝桜が綺麗らしいのです。うプヌシがちょんまげつけたまま歩いてますね。うプヌシのレベルになるとちょんまげ程度ではかっこ悪さに変化なしだそうです。 ある意味極めてますね。駐車場から登ると自由の丘という草原です。さらに標高線416メートルのチャウス山まで登れます。往復1時間くらいだったらしいです。チャウス山高原第一駐車場に来ました。やはず池が見えます。ここにはスキー場のレストハウスがあります。萩太郎山へのリフトもここからです。レストランや自販機もあります。 チャウス山高原で唯一食料が調達できる場所になってしまいました。もし休みだと下山するまで気馬に苦しむことになります。ガソリンスタンドもないので、チャウス山高原のご利用は計画的に行いましょう。セリ沼池です。沼なのか池なのかはっきりしてください。池沼でしょうか 道路右側は美術館らしいです。う p 主は入ったことがありません。チャウス山高原牧場に来ました。牛が休養してることが多い気がします。これは別の日に撮ったものです。ウィンドウズの壁紙るな。う p 主は独創性が欠落していますね。 高原牧場の雰囲気あります。撮影スポットですね。360度カメラなので前見たままで後ろまで撮れます。首が真後ろまで回ったらホラー映画です。脇道に入ってみました。角があったら曲がらねばならぬ。うつ主はいつも道に迷っています。結局、行き止まりでした。でも、 小回りの地く系二輪なので平気です。こういう音するからセローにしか乗れないのですね。右にチャウス山湖が見えます。湖畔にはチャウス山高原木登りキャンプ村があります。コテージにも泊まれます。カエルカントパワースポットが名所ですね。 チャウス山高原両生類研究所というと怪しげな研究施設に聞こえます。内部にパワースポットがあったり、ワンとなくカエルの展示もあったりで怪しいです。う p 主が行くといつも休養しているので気になる方はネットで調べてください。カエル館の裏にはチャウス山最強パワースポットが存在します。大変わかりやすいですね。樹木がは登りしてました。これじゃ怪奇スポットですよ。 一体どのような効果があるのでしょうウプヌシはひまわりの湯の方が好きだと言うとりました。今、ウプヌシは全世界のスピリチュアルでピュアーな心の人たちを敵に回しましたね。ここの動画の平均再生回数は 4.5 回なので全然怖くないそうです。三千世界広しといえども、このチャンネルにたどり着けるものは選ばれし数人だけなのです。こういうのを絵にしと言うのでしょう。そんな絵にしは嫌だ。 南アルプス展望駐車場です。遠方まで山また山ですね。ここらで終了にしたいと思いますが10倍速でおさらいさせてください。見たい方だけ見てください。いやなら見るな 視聴ありがとうございました。